がったここから誰も逃がさねえうおおお お, お始まって早々 う, う, うるさすぎだろ最初ぐらい静かにしてろ5本皆さん調子はどうですかゆっくりゲームです今からの路線変更は無理なのわかるさっきホラーゲームみたいな発言してたからねということで今回もやっていくのはアナイアレーション最高のミニゲームですそして今回のチームは治安はだいぶいい感じかなお前は何を見てきたんだ殺人をきてたんだよこんなの日常茶飯事でしょすいませんどこのご出身でそれでは何か起きるまでカット321今、はいカットの仕方変じゃない ほらほらどこ行きやがる絶対に倒してやるからなそのキャラずっと続けるのいやそろそろやめようかとやっと立ち止まったな私に倒されるセリフに対して BGM 穏やかすぎじゃない編集ミスごめんなさいそれにしても話すことがありませんね開始1分でそれとか実況やめれば言い過ぎではなんか敵がいるじゃないかボコボコにしてボコボコにしてやりたいね 同じことを2回言わないでください。言論の自由を取り返せ、それにしても敵はどこに行ったんだ。しっかり言いますやね。視力 0.01。マリサは現在毒素 10% 増量中です。その通りだぜって誰がカルビーポテトチップスだ。すっこみ長すぎだろ、世界記録か。世界なめんな。変なベクトルの怒られ方されたんだが。ちなみに今掘ってるのは鉄ですね。アナイアレーションでは自分で装備を作ることが確実な強化方法です。なんか敵がいるじゃないか。ここは私の真の力をとっ放つしかないジェリア、死んだことに触れろ、触れろ。ということでさっきの敵に復讐しに行きますか。漢字勉強しようねばか。さっき私を倒したの はお前だな大剣と違いですわよ百花そんな奴ら覚えてないぜ敵を倒してやったぜ百花あっちなみに今の方フレンドさんですまあどうでもいいか倫理観倫理観マリサはうるさいなー消しちゃうよ50年遅い中2秒やめろ5年体型ゆっくり実況ちなみに今鉄を焼いているのはエンダーかまどエンダーチェストのかまど版です幼なじみの隆くんは魔界につながってるって言ってました助言席あって笑うということで鉄を掘りに来ましたとりあえず味方のかまどから拝借します 彼も私に使われて満足してるでしょう先ほど恨みが届いてましたよということで次は原木を掘ることをしますお願いだから日本語喋ってくれ2個ほど掘ることをしたいですねもういいや帰ります職務放棄すんなブラック器用すぎんだよ奥歯抜くぞ麻酔なしでこわそれにしても拠点はいいですね放射線がたくさんだ今すぐ避難しろボケかすマリサがことあるごとに暴言吐いてくる失点くださいありません天皇陛下万歳。ー ということでまともに実況しますかさっきまでが通常だろ素人は黙っとで殴るぞということでこの塔を登りますとなんか敵がいるじゃないかゆっくり近づいて殺すか早く死ねよ暴言やめろ訴えるぞこの方さっき倒した人じゃないかあれは味方が倒してたぞ私が倒したなんて言ってませんよマリサさん欺瞞罪で訴えますなんだよその法律二次創作やめろちょっと待て法律の二次創作ってなんだよそれにしてもしぶとい野郎がフレンドさんですさっさと地獄に連れてってやるよフレンドさんやぞこの方とぶが悪いので逃げます凶者が逃げるということは夢を捨てないということであるバイナポレオン 絶対言ってねえだろマリサにナポレオンの何がわかるんだめんどくさいボケは拾う気ないからね ということで鉄ツールと剣を作りましたこれから防衛壁を建てようかと思います特にウォールマリアだな多分違うと思うんですけど正しくはチームを守る壁ですねビルダーという職業を使って建てられることが多いですビルダーはいろいろな用途で使われていますね代表的なのはおっと私たち真面目に実況しちゃってたね真面目でいることに不安感を覚えるなっ者思がマリサが暴言を吐く理由を述べよう勝手に問題にすんじゃねえ30点点数をつけるなつけるな味方はだいぶ壁を立てているみたいですねならば私たちがしなければいけないのはこの壁の解体ですね 壁を立てております現在の気温はマイナス300度あれ今マロウが気づますかそれにしても話すことがないジェリアスバタクぞてかで入り口ないやんということで出入り口をつけましたおそい殺すぞボケす引き続き壁を立てておりますちなみに私たちがいるのは統合版でアナイアレーションができるエレメントサーバーです他には人間の愚かな部分を観察できるミニゲームなんかもありますありません壁立てるのに手間だと思うので壊しますねそこ使わないです こうして彼の努力は儚なく散っていったのだ。お前が散らせたんだけどな。マリサがなんで怒ってるか知らないけどあそこまでは覚えてるよ。国会を買収した話。何言ってんだこいつ。ということでだいぶ壁が立て終わりました。ここまでにかかった時間は20分。どうせなら1 3 3 1分が良かったですね。その心はだって1331って11の3条じゃんお前は何を言っているんだ。真面目に答えてください。嫌です。社会のために死んでくれ。敵が来たのですか。かさず敵にデバフを与えるブロックを設置。にわか関数5武力行使を検討するぞ。ということで敵を追いかけますか。相手はスカウトなので慎重に立ち回りた ですね、レイムさん落下してて大ダメージ受けてるけるど何お前手の神経だけど独立してんのひどい言われようですたということで心優しきレイムさんが荒らされた拠点をきれいにしていきますまあ多分無理だろうけどねネガティブな思考回路やめろちなみにそのブロックはどうするんだ当ててみろ殴るかごめんなさい壁の材料にするとかまだまだ三流だな正解はもう一度拠点に置くでしたということで引き続き拠点を掃除してますそしてここで重要な問題が浮上してきました LINE みたいに言われましても この演出いる。演出がいらないという意見はドブに捨てて。んな、てんな。マジで合ってきました。ということで代行してもらおうかと思います。ゆっくり返てそれ以上はやめとけ。じゃあえ、やめろって言ってんだろ。私に言論の自由はないのか。ありません。というか私しません。ということでだいぶ綺麗になってきましたね。だいぶっていう単語のせいで大分た剣が目立ってないのあるあるだよね。ごを作って壁を登りやすくしますか。別にマリサのためにやってるんじゃないからね。しょ。なんかこの屋根の上に敵がいるみたいです。これは探さねば案に民族の流した 待ち上がれこの野郎敵に対してでもこの野郎は失礼じゃないかシャラップここでは私がルールだぜださほれほれ逃げてみろどこへ行こうというのかね私と遊ぼうじゃないかおっと自決と行くかバンパイアでしたバンパイアの解説を載せておきますねなんか敵が来てますねマ、まあスカウトでもない限り登れないので安心ですねアオリさんれるもんななんとか言ってましたあいつは言ってるか ちなみにスカウトっていうのは釣りで移動できる職業ですね。ということでサムネイルを取りに行きますか。録画外でやれよ。断固拒否する。殴るぞ。それにしても美しい壁ですね。そうだな。それ破うとしてインベントリを消す気がわかりません。消せたわ。ということで皆さん、スクショは撮りましたかゴミ写真を保存させようとするな。ちなみにその後は何もありませんでした。 2試合目は壁が建て終わった後からのスタートです。皆さんどうもこんにちは、ビル・ゲイツです。誰とをはずな。何か敵がいるじゃないか。ここは私が止めるしかあるまい。ふざけたこと言ってたら倒せたんだけど、味方に装備は渡しておきましょう。今からは敵拠点を荒らしに行きます。青拠点に繋がる橋が壊されてました。制作者はこの人みたいです。今の何それはそうと励ましの言葉をかけてあげましょう。いいことあるようと、これもはりだろ通報しました。めげずに橋を立てているみたいですね。頑張っ 転落事故が起きてましたね。私もこうならないよう祈るばかりです。珍しくまともなこと言ってるな。今後消費税は 4545% になります。うまい感じにつまらんこと言って総裁させんのやめろや、結構ガチで怒られました。ということでコメント返信のコーナー。このコーナーでは前回の動画のコメントを返していきます。アンニを盛り上げてくれる神そんなことあります。 ゆっくりの掛け合いいが面白いですねありがとうございますあとプレイングうまいですね私は統合版マイクラをコントローラーでプレイしてるクソ雑魚でございますありがとうございますアクロバットの強いところ分かりやすいですねちなみに私は現在未就連続無料体験にアクロバットが来てますだから何今回も面白い最近ラッシュ行くんだけど敵多すぎて全然削れないそういう時は t m t を体に巻いてラッシュしましょう普通に糸が分からなくて怖いサブは438個でチャンネル登録してますありがとうございますもっとしてください この動画では2試合目の途中で終わらせて結果をプレイしてみさせることでエレメントサーバーの人口を増やそうとしているのには全然マイカ人もないだありがとうございます透明卒が弱いマップでは削ってくれない人が多いので別の方法で稼いだ方がいいですよ次からそうしてみます満な納豆を通に詰めてやろうかということで撤去点に向かっておりますてかなんですかあれ誰かが撃ったやだろういやきっと未確認生物ですわよ 続き敵拠点に向かっていきます。目指すは近郊ですね。多分辿り着けずに死ぬんだろうな。あのダイヤフルは味方ですかね。味方でした。均衡嵐をして相手に精神的なダメージを与えたいですね。やってることは正しいんだけど、鼻がないな。贅沢言うなということでスイカを食べてます。相手の鉄フルがいましたが、視野角が低いので気づかれてないかもしれません。かわいそう、ちょうどいいタイミングで別へ行ったので、近郊嵐のチャンスですね。近郊嵐をしてやりました。これには fbi もびっくり。fbi に謝れ、敵の鉄フルがこちらへ来たので、ダイヤフルと協力して倒します。無事に終わりました。装備は全て渡しておきますか？誰か。 せいでダイヤススキルが残りましたがよしとしましょう 100% お前の不手際だったけどなブロックを置き終わったので敵に倒されに行きます敵を倒しに行きますじゃなくてもう自決しろお前ここでアクロバットのスキルである2段ジャンプを使いますこのスキルさえあればどこへでも行けますねこれだけの性能で今なら 20% さっかひどすぎるだろうということで今回はここらで終わりとなりますまた見てくれたら嬉しいですそれではご視聴ありがとうございました